見たいうん。見に行きたいね。見に行きたいの。ただ、うん、外には出れないんです。いや、そんなのよー。ーいろいろね。もう。諸事情が諸事情を重ねて。世の中ね。そうそうそうそうそ う, そう、うん。でもね。うん。もう言ってたじゃん、ずっと。うん。夜景見に行きたい。行きたいって言ってた。うん。うん。というわけでね。はい、探してきましたよ。えてれん。え 家庭用プラネタリウム。およくない、うん、うん。いい。ね、うん、これだったらさ、家の中でさ、うん、夜景じゃないけどさ、星空を楽しめるじゃん。うんはい、は, い は, いはいはい。そうそう。山ね、あの、たまたま見つけて、うん、これはいいと思って、うん、買ってきました。わ、う、ー、ん、ありがとうございます。氷、う、量、んうんうんうん。これだったらさ、うん、まあ、外じゃないからさ、寒くもないじゃん。確かに。うん。確かに。そう。しかも、家の中でロマンチックな、うん、ちょっと、うん、いやらしい気分になれるじゃん。うん、あら。あら。 はい、はい、というわけでやっていこう<笑><笑>やっていこう終了 そしたらちょっと開けてみようか、うん、なんかね天井とか壁とかに投影させるみたい で,、うんでもね、12月中旬の深夜0時頃の東京から見える夜空を再現したよってへえー、なるほどだからまあ今1月だけど、はいはいはいまあ、そんな変わらないよね今見えてるようなやつが見えるみたいな感じらしいこんな感じ中身何これあここがあれなのかな投影する かわいくないなんかさ、ハローみたい。確かには。ハロー。ハローって何ガンダムに出てくる丸あロボット。へ、え、ぇー。終了。電気消すわ、いきますよ。おうん。おー ち, ちょっと待って。みんな見えないよ。<笑>見せるね。うん。いきますよ。するかなせーの。わー綺麗映ってる映ってる映ってる。映ってる映ってる あ、すごいね。いねいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いや、すごい、これ。すごい、綺麗じゃん。え、ちょっと、みんな見えるかな。<笑>顔は見えないけど。そうね。まあ、でも、すごくない、これ。うん。うわあ。すごい。綺麗。ロマンチックだね。うん。綺麗だね。うん。見て、翔ちゃん。なあに。めちゃめちゃ綺麗じゃない。ね、綺麗だよね。 すごいね幻想的一気に家の中なのに幻想的な感じでさ<笑>うんすごいよね、うん、寝るのもいいよね確かにいいね、うん、なんか思い出話しようよ思い出話か、うん、おと年しだっけ何がクリスマスのちょっと前の時にさ行ったじゃん行ったあそこどこだっけ恵比寿が恵比寿ガーデンプレスうんうん、ね、来ましたねこれからも末永く僕の隣に くれますか<笑>、うん、<笑>よろしくね覚えてる覚えてますよ俺からも、うん、プロポーズみたいなのしたじゃん、うん はい、来ましたねしょ翔ちゃんからも何回かやってもらったけどさ何回かやってもらったって言うのもおかしいけどプロポーズの言葉何回もらってさそうだなそうそのお返しじゃないけど俺からも伝えてうんなんか懐かしいね懐かしいねうんあっという間に1年経つんだなって思う早いよねうんでもなんかそれもなんかいいなって思うそうだねうん、うんうん、これから先さもっともっとずっとずっとさ一緒にいるわけじゃんうんねたくさん思い出作りたいの、ね、そうだね うん。終了笑顔。終了 <笑>なんでカメラに近づいたのもういいかな終了はい、というわけでまあなかなかね外に出る機会が難しくなったこのご時世ではございますがまあ、家での楽しみ方もねいろいろあるかなと思って、はいうん、ありがとうございましたねなんか逆転の発想で外に出れないってなったらじゃあ家でどうするかみたいな、ね、感じで考えるのもいいかもねそうだねうん確かに ふふんじゃねふふんじゃ。<笑>はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。ます私たちもプラネタリウムに行きたいと思ったらチャンネル登録と私プラネタリウムになりたいって人は<笑>高評価のボタンをお 願, お願いします。インスタ、ツイッター、ティックトクもお願いします。ますではまた。また